えー、こんにちは黒田和之一です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですねジャズワルツの練習ですねいろいろ出してるんですけど今回は4分の3のシンコペーションブックを僕が作ったのでこれの使い方とご紹介をしていきたいなと思います。でまずジャズワルツっていうののまず基礎ですねまずはジャズワルツは、えー、ここに書いた通りなんですが、えー、このようにシンバルレガーとはチーチキチ ー, チーになります、まあ。もちろんこの表記と違って弾んで バストラーはレガートとしてレガートはチー こ, こから裏から表って感じたのと一緒でえっと三拍子もワンツースーワンツースーワンツースリーワン231231231へと。 と流れていく感じですでこれの大事なのがバスドラが、えー、1.5 拍でこのヘミオラっていうのはちょうど割り切れるのでえっ、ー、と A だとこれが意外とみんな使わないですけど、えー、もう本当にバジリストがしょっちゅう使う。 でき た, たりするだけでかなりザズラワルツらしくなります。なので、えー、っとこればっかり行くんとなんかへこう単調になっちゃうので、ベーシック2回 A2 回、ベーシック2回 B2 回みたいなのをやってみますね。1, 2, 3, 1, が、これだけですごい。上質な三拍子な感じがしませんか？なので、足がシンコペーションをしたりしないとどうしても単調になってしまいますね。ズンチャッチャーズン、チャッチャーがずっと単調に続いていってしまうので、これを練習してください。ちなみに3の裏も循環するんだけど、これはすごい。現代的ですね。カートとか、えー、非常にカートノンズウィンケルとか非常によく使います。これだと123123。 何、まあ、ともないような感じに聞こえるんですけど一緒にやってるとかなりこうベーシストとか結構戸惑うしえフロントマンのアドリブもまあまあこれ嫌がります。えっと ただこれがうまく使えないと3の裏のシンコペーションがうまく使わないとどうしても、えー、と上の2段だけだとブンチャッチャブンチャッチャの息からどうしても出ないのでこれを使っていく練習をするためにシンコペーションブックっていりますよねっていうお話なんですね。でシンコペーションブックってまあお、まあ、ねシンコペーションブック知ってるよーっていう方はもうこの1段目覚えてる人がタタンタタンタンタンタンツタンタタンねテッドリードさんのあの教本です。 もう1小節ちょうどえー、44312でちょうどこう3拍子が4小節分できるんですよだから1小節カットしてずっと作っていたっていうのが、えー、これになりますたたんたたん。これ2段目も最初の3小節を3段目もっていって10段まで作りました。そうするとえー、と C のパターンが出てくるのは4と5と6。 で7番飛ばして89この辺りは、えー、C の現代的なリズムがすごい出てきます。なのでまずは、えー、っと1段目これはね、えー、僕のいつも練習してこれスニアドラムは短い音はスニアで叩いて長い音符4分音符以上の長い音符はバスドラーで表記がこうね逆にしてるかもしれないけどこうやって書き直します。タトンタンン、要は 長い短い長い短い長いなので「タドンタドン」これが1段目になります2段目は2小節目2小節目はこれですね。で「ツッドンタドン」で。 ドンタっていうのね、えー、2割になってるんですがこういう動きになりますでこれよく見るとこれって B でしょこれはベーシックタイプシンコペーションしてな い, じゃないでこれは B のタイプこれは A タイプその足の流れが要は BA ベーシックだけでできてるんですねなので1段目はそんな難しくないです。1, 2, 3, 1, 2, ねコンピングとして非常に使えるしこういう風に使っていただければいいのかなと思いますでやっていくと4段目になってくるとこのタイのついた音符は長くなるので、えー、これは c タイプになりますツっとんタードここにバスドラが入ってるずったたどんどこれも c タイプツトンタン ド, ツドストスト4まあ小説をこう3拍子じゃなくてまたいじゃうということですねワンツ という風に練習してもらえばなんかこう大きくまだ上のもちろんこの A と B を結構使い分けるだけで十分なんですけどさらにちょっとこうモダンな感じのサウンドにしたかったらこういうサウンド C のサウンドを入れていくそのためにこのシンコペーションベーシックを作ったんですね。なのでこれってえー、っと 短いい音音ははスス。ア、長バ例えば長い音符をバスダクラッシュにするとこんな感じでできますね。なので、えー、例えばこれだったらドラムソロもこれでいけたりというか 4, 4バスね。1, 2, 3, 1, 2, 3拍子で3年使うと。まあ意外と難しいんです。なので、えっ、ー、とこうやっぱりこれだけで十分ドラムソロに聞こえるので、なんでかっていうと。 メロディギターの人たちとか、えー、サックスの人とか要はアドリブをしてる人はやっぱメロディーを弾きたいのでこういう八分音符の弾んだ8分音符の羅列で演奏しますそうするとこういうふうにこれにするとメロディアスになるのでこういうのを軸に手前にこのフレーズの手前にダブルストロークで<音楽>とか入れたりとか音を分割したりとかするとこう複雑になっていくの、ね、ベーシックが全部細かいところで話をしてしまうとどうしても。 ただだ細かく音を叩いてるるけになる大きいメロディーが聞こえてきた上で細かい音符がないとどうしてもメロディアスに聞こえないんです、ね、だから装飾音符はメロディーがあるところの手前につければいいだとかずっとグランドロールってずっとそのメロディーの上でずっとこう下にロールが下地で流れてるみたいな。 使い方をすするんですねそれがメロディーがなくて細かい音符だけ叩いてしまうとどうしてもジャズっぽいドラムソロにならないということですね。ここれ拍拍子でも3拍子ででもも同じことが言えますというわけで、えー、これ練習していただければと思うんですが、えー、この、えー、と4段目はですねだからこれも同じ1小節ずつ練習するといいと思います。これ上の1上の段1小節目も レガートだけをやって2小節目まあちょっとレガートと入れ替わりましたがレガートとこのフレーズを1回ずつやってできたらこの2小節。 2小節トレードして4小節できるだんだん引き伸ばしていくっていう形がうまくいくと思いますなので4番も難しくても 感じの a、えー、コンピングとか、えー、ドラムソロができるようになります例えばこの、えー、4番のドラムソロもこれもう4拍子のフレーズだからね4番もこれドラムソロでそのままやると<音> すごいこうフレーズをグッとまたいだよう な, なんか大きくなんか色を塗ってるみたい な, なんか現代的なドラムソロになると思いますなので難しいことをするよりかはこれこ難しいというのは音楽的に難しいことをするそのテクニック的に難しいことよりも音楽的にこう跳躍してまたいでいくこれその技術的には細かい音符とかダブルストロークとか出てこないじゃないですか。ででもメロディアスにちゃんとこう大きくまたいでこう音楽性のある ドラムソロっていうのができるようになると思いますのでぜひ挑戦してみていただいたらいかがかなと思います。というわけで3、えー、拍子の練習方法結構 S 級のところまでやりましたけど最初は、まあ、その中級ぐらいからね3、まあ、拍子自体がちょっと難しいので、えー、足の、えー、この ABC これをやっていただいてこのベーシック A ベーシック B だけを行ったり来たりするだけでこれだけでまあテンポかったりす。 これだけでなんかすごいかっこいいなんかワクワクするような三拍子になると思いますので練習していただければと思いますでそれができてきたら今度はメロディアスにメロディーを左手を入れていたりすると 右足のコミュニケーションを使うためにシンコペーション4分の3のシンコペーションブックをやっていただければと思いますちょっと難しい日ですけどこれ時間かかるんだけどやると本当に3拍子得意になるのでぜひ頑張っていただきたいなと思うんですが、えー、この3、えー、拍子のこれ自分で作っていただければいいと思うんですけど一応メルマガの人はダウンロードできるようにしておきますので、えー、詳細欄の方からメルマガの登録よろしくお願いします今日はあはためになったらいいなと思った方はこのタイミングでポチッといいねを押していただけると次の制作の励みになりますのでぜひよろ よろしくお願いします。本日も以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。